ありがとうございました。間もなく終点大垣大勝ちでございます。車内にお忘れ物ございませんようにください。運賃は前の運賃表でお確かめの上、お次のいらないように一緒に運賃箱にお願いいたします。主な駅の運賃のご案内いたします。タルミから920円タミミ口670円 岐阜4位150円、モレラ岐阜4位150円、北側村幕は380円でございます。近県のお客様は、ご停止にお示しください。ダウンチントンおに駅、片輪駅のホームにて、放射駅証明でお渡ししますので、お受け取りください。放射駅証明で大分駅は自動改札がお届けされます。 東海道線の岐阜名古屋方面は新快速の豊橋駅は16時11分8 1番線から発車いたします三塁で関ヶ原方面の米原駅は16時34分2番線までにお待ちください6番線の到着出口左側前の扉からお待ちくさい降りの際の足元お待ちください 丸見鉄道のご利用ありがとうございました、はい。さあ、運賃は全て車内でいただきます。お釣りの切らないをがりでご用意をお願いいたします。